昨日の有明で行われた憲法集会、皆さん行かれましたあここにもたくさんいらっしゃいますが、2万5000人も集まって、えー、憲法を守るという集会が、ね、行われました、本当に解約されることを気にしている、あのー、危惧している人がこんなにたくさんいるんだなっていうふうに私もとっても勇気をもらいました。 あの私事ではありますがうちの母は91歳になりますで戦争をやっぱりあのえっ、ー、と経験してきたので事あるごとに戦争だけは絶対ダメよダメよってあの何度もねあの言われましただからもうこういうだから活動をあ押してますはいじゃあ短くします 約束の歌とやがて来る日に憲法がいつまでも輝くように2曲続けて歌います。うん s e c e you <laughs> はい。 t h n o t h a o u t a n k o u t h o you, t h a o u thank you, t o u t a n y a n t h n t h o u t a n k a n t h a a n a n k y o 「むらしにげんぽいかそう」